81日本語久しぶりに会う81日本語久しぶりに会う4豚4豚会っていない間太ったな会っていない間太ったな 本当、豚みたいに見える？本当、豚みたいに見える？ははは、いや、それぐらいではないよ。はは、いや、それぐらいではないよ。正直に話してみてよ。 本当に太った正直に話してみてよ。本当に太った失失望 5. 失望あっていない間もっとかっこよくなったね。 あっていない間、もっとかっこよくなったね。俺、お金、ないよ。俺、お金ないよ。そう、畜生。そう、畜生。ごまをするな。ごまをするな。 6。行動も。6。子供。お久しぶりです。どう過ごしましたか？お久しぶりです。どう過ごしましたか？結婚もして子供ももう2人です。 結婚もして、子供ももう二人です。私はあなたをまだ待っています。ははは、<笑>冗談はやめてください。ははは、 冗談はやめてください。